やってまいりました。4年ぶりでございます。そして皆様の前に、川田園4年目。嬉しいですね。すごいです。やってくってくれてる方もいます。ありがとうございます。まずは、ご挨拶させていただきます。うん、私たちは、仙台市泉区を中心として活動をしております。先ほどご紹介にはずっかりました。結成24年。ここも 道陸洋さこい祭りは第2回から出ております舞妓と申します仙台のご挨拶をさせていただきますお晩ですですありがとうございますあ拍手ありがとうございます成山大拍手ありがとうございますありがとうございます強制ではございませんありがとうございます、はいえー、舞妓ですね、えー、今日は、えー、皆様に感謝の言葉とそして 私たちからご報告しなければいけないことがございますので代表から一言お話をさせていただきますよろしくお願いします皆様おばんでございます舞子萩の代表を務めております松浦と申しますあの舞子萩は結成しましてから道の区よそこい祭り第2回から連続出場今年24年目となりますその間に 東日本大震災、あるいはこのコロナ、いろいろなことがありまして、あのたくさんの方々に応援をいただき、またよさこい仲間と共に東北各地、あるいは海外まで踊りに参りましたが、今年度を最後に、マイコハニーの幕は閉じようと思っております、ですから、あとにも先にも、今年のよさこい祭りが最後になります。 今日は来られるメンバーだけで思い思いの衣装を身にまとって踊らせていただきます今まで皆様の応援とお力添え本当にありがとうございました感謝申し上げますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます今日の衣装ですが過去の、えー、衣装ですね好きなものをそれぞれ着てまいりました私はここでしか入りませんでした はい、ありがとうございます、はい、えーそれでは参りますマイクワギ2022年ですお客さんとのと出会い一期一会そして旅立ち10人といろマイクワギ2022年参ります マイコサの皆さんありがとうございました新たな伝説の